はこれ！うつの人を応援しよう。いつもはここでの撮影だったけど、今回は直接応援しに旅に出るよ。 嬉しいよいろんなところ行ってみたいよ最近ここの海飽きてきたところだったんだよお留守番、よろしくね<音声>ここは人間が住む深海のとある 「うつ村と呼ばれているよあ早速ゾンビみたいにうつの人でいっぱいだねまるでバイオハザードだな早速 がんばれがんばれがんばれやったね